私ちょっと二日酔いでございますよ今日は<笑>すいません時間も遅れましたけれども、まあ、こういう時もあるよねってことでやっていきましょう、えー、ちょっと少々お待ちくださいこちらよいしょおおおおお い, いかなはいさあということで「愛してる大好きありがとう」の言葉を使って行うストレッチでございます あの、お、おこの言葉の持つ力がね、相当強いでございますから、この言葉を使いながら、この言葉を。あの、ボディさんに投げかけながら、行うことで、ボディさんが緩んでまいります。<笑>下の声がちょっとしゃがれておりますよね、気にせず、いきましょう。<笑>昨日ね、あの。無事、公演が終わりました私、あの。騒ぎすぎましたね、その、ちょっと声が<笑>。 はいおはようございますさあ水分はねお取りいただきながら行ってくださいシスターも起き抜けでございます今日ねコーヒーさんをいただかしていただきますうんこ れ, これコーヒーさんを注入しないことにはって感じで<笑>はい、えー、コメントありがとうございます花さんおはようございます いや昨日ね、無事公演が終わりまして、あの打ち上げちゃいましてね、ちょっと飲み過ぎになりました。<笑>起き上げられて良かったです。時間遅れて申し訳ございません。<笑>はい。では、早速参りましょうか。声がね、なかなか、えー、出ませんけれども。<笑>行きましう。<笑> えー、まあ、こういう日も、ね、あるなんだけど今日はちょっとゆるゆるめで、ね、行こうかなと思います日曜日ですしねゆるっと行きましょう、はい、では早速、えー、っとこちらビフォーアフタービフォーアチェックしてアフターをチェックするとねボディの変化が分かりますボディの変化がわかると継続につながりますあのストレッチは継続が重要ですから継続するとボディがどんどん変わってきますからはいではチェック 足をお伸ばしいただいて両方の手手の位置どこかなってねいやーこれ固まってます私のボディさんもうちょっと今日手の位置だいぶ遠いですそして背中も遠いところに今ございますねさあご自分のチェックしてくださいお膝の裏はどうでしょう今膝裏の隙間たくさんたっぷりございます皆さんはどうでしょうあのももの太ささんもチェックします今ももさんは丸っこい感じでございます ははいでは今日も愛してる大好きありがとうの言葉を2回言うとエイトカウントもう1回言いたい時は、えっときはシスターが「ワンモアって、えー、お声がけしますんでそしたらそれをやってくださいはい、えー、コメントありがとうございます上映回素敵でしたあもう花さん本当ありがとうございました<笑>よかったです<笑>いやー本当ありがとうございます<笑>、えー、はい 本邦初公開の映像をね、お見せしました。いや、もう、私も冷やせ、冷やせっていうか、まさね、恥ずかしがりながらやらせていただきました。はい、では指を横に開いて、縦に振る、えっ、ー、と、動かすところからいきましょう。ちょっとゆっくりめで、指を横に開いて、縦に振るところから。はい、えっ、ー、と、足指グイグイから、さえー、では、言葉がけしていきましょう。せーの。 愛してる大好きありがとう。愛してる大好きお隣の指、せの。愛してる大好きありがとう。愛してる大好きお隣の指、せの。愛してる大好きありがとう。笑顔でね。愛してる大好きお隣の指、せの。愛してる大好きありがとう。ボディーも使って。愛してる大好きありがとう。はい、では手と足を握手します。指さ。 足の甲の上を持ったら指先をねじります。つま先ねじり。いきましょう。せーの。愛してる、大好き、ありがとう。愛してる、大好き、笑顔で、ナイス。今度、土踏まずの下側を持ってねじります。足先ねじり。せーの。愛してる、大好き、ボディも揺すってください。はい、愛してる、大好き、ありがとう。今度、くるぶしを持って足を振ります。 せーの愛してる大好きありがとう。愛してる大好き今度上下、愛してる大好きありがとう。愛してる大好き、ナイス。はい、では、つま先あと、足首から回します。ちょっと持ち上げても、お膝をね、持ち上げてもいいです。せーの、愛してる大好き。肘も大きく回して、せーの、愛してる大好き。笑顔で反対回し、愛してる大好き、ありがとう。 愛してる、大好きナイスはいでは手を離して足首を持って振りますせーの愛してる大好きありがとう愛してる大好き上下に振ります愛してる大好きありがとう愛してる大好き足だけで振りますせーの愛してる大好きありがとう愛してる大好き左右に振ります愛してる大好きありがとう愛してる大好きナイスはいではこの右足さんを下に置いて。 えー、ふくらはぎさんをほぐします。ふくらはぎ横にしたら体重をかけてぐいぐい揉みほぐします。きゅうりの塩もみ、せーの、愛してる、大好き、ありがとう。愛してる、大好き、笑顔でね。はいお膝のちょっと上、結界さんというところを体重のけてぐいぐいほぐします。せーの、愛してる、大好き、ありがとう。 愛してる大好き笑顔でねはい、内もも全体です、せーの。愛してる、大好き、ありがとう。愛してる、大好き、笑顔でね。はい、では、おひざを両方立てて、反対側にひっくり返します。で、右足のふくらはぎの外側です。おきゅうりの塩もみ、せーの。愛してる、大好き、声出して。はい、愛してる大好き ナイスはい、では、このお膝さんを立ててふくらはぎ下を親指でほぐします。せーの、愛してる、大好き、ありがとう。愛してる、大好き、笑顔でね。はい、では、膝のちょっと下をグーでグイグイほぐします。せーの、愛してる、大好き、ありがとう。骨のとこね、愛してる、大好き、笑顔でね。今度は膝のちょっと上ですね。 上のところをグーを押し付けてグイグイせーの愛してる大好きありがとう愛してる大好き笑顔でねはい膝の周りお皿の周りですえっと人差し指の止まったところでどうぞ愛してる大好きありがとう愛してる大好き声出してね はい、ではももの裏を4本指をぐさっとさして揺すります。愛してる、る、大大き。き。あありりががととう。う。 愛してる大好き笑顔で、ねはい膝の裏をぐいぐいほぐします。せーの。愛してる、大好き。膝裏ぐいぐい。はい愛してる、大好き。笑顔でね。お膝をちょっと持ち上げてぶらぶらします。脱力、足先脱力。せーの。愛してる、大好き。ありがとう。愛してる、大好き。ちょっとこの手を下にずらして。せーの。愛してる、大好き。ありがとう。 愛してる大好きちょっとずらしてせーの愛してる大好きありがとう愛してる大好きナイス、はい、このお膝を伸ばしますももの上をほぐしますせーの愛してる大好き手でもいいし肘でもいいです愛してる大好きありがとうこの足のお膝とつま先を内側にしてもも外をほぐしますもも横ね横せーの愛してる大好き ありがとちょっと痛いかも愛してる大好きありがとうおもット愛してる大好きここ念入りありがとう愛してる大好きありがとうはいではこのつま先大きさを膝内側のまま左のくるぶしさんをももの上に乗っけますでしごきますももおくるぶししごきせーの愛してる大好きありがとう盛大に愛してる大好き モモエイト愛してる大好きありがとう愛してる大好きナイス、はい、ではこの左足さんを下に置きます右足さんを畳みますで横座りマーメイドになっておりますそしたら右の腰のところをすると音としはももの付け根をほぐしますせーの愛してる大好きありがとう 愛してる、大好き、笑顔で、ワンモンエイト、愛してる、大好き、ありがとう、愛してる、大好き、ナイス、はい、背筋を伸ばします。右の骨盤、えっと左手は左のお膝の外、右手、お尻、骨盤を転がします。骨盤転がし、後ろから、せーの、愛してる、大好き、盛大にどうぞ、愛してる、大好き、笑顔で、ワンモンエイト、愛してる、大好き、 ありがとう、愛してる、大好き、笑顔だよ、ねはい、では背筋を伸ばして左手を左の腰の横右手骨盤を持って腰と肘と肩ねじります骨盤ねじりせーの愛してる大好きありがとう愛してる大好き笑顔でお前と愛してる大好きありがとう背筋を伸ばして愛してる大好きナイスはい、ではいいですポーズ丸。 いいでーす。はい、皆さんご一緒にせーのいいでーす。はい、ありがとうございます。<笑>はい、では両足を伸ばして右足チェックいたします。はい、右手どうでしょう？お声背この位置を打ちました。手のいつもだいぶ行きました。はい、左手さんはまだこんな感じ。はい、右のお膝の裏と左のお膝の裏とね違いが出てると思います。腿の張り具合も変わっていると思います。 はい、ということで右足終了では水分とってくださいいやこのぐらいのペースもいいですね<笑>ボディの変化があったらコメントもどうぞうんいつもよりねスローダウンしながらやらさせていただいておりますけれどもお悪くない感じがいたしますけれどもどうでしょうか<笑>いやあのちょっとねあの、 ご意見いただきまして早すぎてついていけないっていう話をちょっと聞いてそれでちょっとスローバージョンもねやっとこうかなというお時間がちょっとある時はねあのスローバージョンでもいいかなと思っておりますえっ、ー、と こ, んなこのぐらいだったらねついていけるんじゃないかなと思いますけれどもはいでは左がいきますが ご, ご自分のボディのね変化を感じつつ打っていただければと思います 伸びしろはたっぷりでございますよいつでも伸びしろたっぷりと思いながらやってくださいそうね重要ですあもう一つあったジャジストレッチは裏切らないこれ重要ですねストレッチは裏切りませんよ本当。これも重要あのストレッチはねほんとボディをね変えていきます、ね、日々の積み重ねでございますねはいコメントさんありがとうございますほぐれて気持ちいいです 花さんありがとうございますはいでは左足側行ってみましょう左足いってみようおおちょっとまあ飲みすぎあ赤ワインさんをたくさんいただいて幸せでございました昨日<笑><笑>はいでは左足えっ、ー、と右足さんと左足さん右足さんと左足さんはまだ高いからね はいでは右足さんの上に左足を乗っけて指先を横に開いて縦に動かすところからいきますでは、えー、ご一緒にせーの愛してる大好きありがとう愛してる大好きお隣の指せーの愛してる大好きありがとう愛してる大好きお隣の指せー の, 愛 し, の, せーの愛してる大好きありがとう愛してる大好きお隣の指せーの 愛してる大好きありがとう愛してる大好きナイス、はい、では指と手と足握手端の甲を持って足先つま先ねじりせーの愛してる大好きありがとう愛してる大好き笑顔でねはい好まず下側を持って足先ねじりせーの愛してる大好きありがとう 愛してる大好き笑顔でナイスはいくるぶしを持って足振りますせーの愛してる大好きありがた愛してる大好き上下に振ります愛してる大好きありがた愛してる大好きナイスはい、では回しますがちょっと持ち上げてもいいです膝せーの愛してる大好きボディごとありがとうはい愛してる大好き反対回し はい愛してる大好きありがとう愛してる大好き笑顔でねはい指を取って足を振りますせーの 愛, せ 愛, せ愛してる大好きありがとう 愛, 足だけ振り愛してる大好き上下愛してる大好きありがとう愛してる大好き何イス足だけ振り愛してる大好きありがとう愛してる大好き左右愛してる大好きありがとう愛してる大好きありがとう はい、チャレンジコーナー背筋を伸ばしてボディを倒して両足をアップ両手をアップ両手両足振りどうぞせーのアイシェル大好きありがとうアイシェル大好きワンモンエイトアイシェル大好きありがとうアイシェル大好き貯金のポーズせーの貯金 V です相手はいいですもうお願いしますいいですこっちどっち足でもいいですボディをちょっとねじっていいですナイスはいありがとうございます チャレンジはは入りましたよ、はい左側右足さん後ろ左足さんが前ですふくらはぎさん体重のっけてふくらはぎせーの愛してる大好きありがとう愛してる大好き笑顔ではいきっかいさん膝のちょっと上です体重のっけてぐいぐいほぐしますせーの愛してる大好きありがとう愛してる大好き 内ももさん、どうぞ。愛してる、大好き。体重乗っけてほぐしますよ。愛してる、大好き。笑顔でね。はい、では、お膝を 立, て,、ま、立 て, てて、反対側にひっくり返して、左足さんのふくらはぎ外側、せーの。愛してる、大好き。ありがとう。愛してる、大好き。ナイス。はい、左足さんを立てます。右足さんは下です。 ふくらはぎ、後ろから親指でほぐします。せーの、愛してる、大好き、ありがとう。愛してる、大好き、笑顔でね。はい、膝の下をゴリゴリします。せーの、愛してる、大好き、骨のとこです。はい、愛してる、大好き、膝上の骨さんです。膝上、せーの、愛してる、大好き、ありがとう。 愛してる大好き、お幼回りです。せいの、愛してる大好き、ありがとう。愛してる大好き、笑顔でね。はい、お膝を伸ばさず、ももの裏側です。せいの、愛してる大好き、ありがとう。愛してる大好き、内ももさんをがっつり持って、ゆすります。せいの、愛してる大好き、ありがとう。 愛してる大好き、桃外さんを譲ります、せーの。愛してる大好き、ありがとう。愛してる大好き、笑顔でね、膝裏さんをぐいぐいします、せーの。愛してる大好き、ありがとう。愛してる大好き、膝下、ブラブラします、お膝持ち上げてブラブラ、せーの。愛してる大好き、ありがとう。愛してる大好きちょっと下にずらして、せーの。 愛してる大好き、ありがとう。愛してる大好き、ちょっと下にずらして、せーの、愛してる大好き、ありがとう。愛してる大好き、ナイス。はい、この足を伸ばします、ももの上をほぐします、せーの、愛してる大好き、ありがとう。愛してる大好き、笑顔でね、お膝とつま先を内側にして、ももの横です、せーの、愛してる大好き、ありがとう。愛してる大好き ワンモーエイト、はい、愛してる大好き、ありがとう。愛してる大好き、笑顔でね、はい。反対のくるぶしさん、右のくるぶしさんをももの上に乗っけて、くるぶししごき、せーの。愛してる大好き、盛大に。はい、愛してる大好き。ワンモーエイト、愛してる大好き、ありがとう。愛してる大好き、笑顔でナイス。この足を置きます。 反対足を後ろに畳みますははいでは左の腰の横の大腿骨の付け根、せーの。愛してる大好き、ありがとう。愛してる大好き、ワモいエイト、はい。愛してる大好き、ありがとう。愛してる大好き、笑顔でね。はい、背筋を伸ばして。 骨盤、お尻ペン右手は右のおひざの外左手さんはお尻の後ろ骨盤を転がしますね後ろからせーの愛してる大好き盛大に、はい、愛してる大好き笑顔で上も相手愛してる大好きありがとう愛してる大好きナイスはい、では背筋を伸ばして右手さんは腰の横左手さん、腰肘、肩回しますせーの愛してる大好きありがとう 愛してる大好き笑顔で笑いた愛してる大好きありがとう愛してる大好きナイスはい、では両足骨盤転がしい<笑>きましょうマットをね二重にする方は二重、ね、ちょっと座骨さんを守ってもうこれが最後のストレッチですよ、はい、背筋を伸ばします骨盤を後ろと前と転がしますせーの愛してる大好きありがとう 世代に愛してる大好きありがとうワンモア愛してる大好きありがとう大好きナイスはいではクイックです背筋を伸ばして腰だけいきますせーの愛してる大好きありがとう愛してる大好き笑顔でワンモア愛してる大好きありがとう愛してる大好きナイスはいいいですね背筋を伸ばしてボディを倒して足を持ち上げていいですのポーズいきますよ はい、では輪を書いて、ちょっとボディを倒して、で体をねじって、はい、皆さんご一緒に、せーの、いいです。はい、ナイスです。バチバチバチはい、<笑>ありがとうございます。さあ、無事終わりました。では、両足を伸ばして左足さんチェックどうぞ。あー、下に行きました。右足も下りました。 はい、よかったですありがとうございますさあボディの変化いかがでしょうお膝の位置もね下がってきましたしもももべったりになってますはいではまた水分とってくださいおーということで今日はゆるっとした感じで行ってみました、うん、ああのゆるっとバージョンもね入れていきましょう あのちょっとその方が分かりやすいかなっていう時はね、入れていきます。はいおへあのボディの変化あったらコメントいただければと思います。さあ、ほぐれましたでしょうか。さあということで、こちら、はい、シスターの「ですねひろみの日のちいいですビデオ上映会ボリュームワ1昨日ですね、無事に開催されました、3月26日土曜日。 いやーもうご来場くださいました皆さん本当にありがとうございました本当にありがとうございました誠にありがとうございましたいやもう本当にねシスタードキドキしながらあのこの上映会させていただきましたけれどもねえっ、ー、と好評ご好評いただきましてあのまたねいろんな機会こんなふうに。 あのビデオいっぱいあるんですよこれまでのねやってきた活動のビデオがたくさんあるからそれを、うん、あのいろいろお披露目して今後もねお披露目していけたらいいななんて思っておりますのでちょっとご期待ください い, やいろいろいやほんとドキドキするよねこういうのやってみました本当ご来場ありがとうございましたはいさあ、ということで第2弾また考えない。 も月1ぐらいでやっていかないとさ山盛りビデオがございますからね飲みましたあゆったりできてよかったですね花さんねよかったですねゆったりバージョンも日曜なんかはゆったりバージョンでもい い, い, いかななんてシスターも ゆ, ゆったりしてます平日はねちょっとね早くやんなきゃみたいなはあのサクッといけるようにしちゃったりなんかしますけれどもね休日なんかちょっとゆったりもいいかなと思いました はい、ということで、ご参加いただき本当にありがとうございました。いや引き続きすっらしいサンデーをね、お過ごしください。うん、ありがとうございました。では、あ良い、すっらしい一日を。いやいや、本当、よい休日を。はい、お過ごしください。パパ、ナイスね。チャオ、バイバイ。Thank you so much。